強くてこの傘飛ばされてしまうかもしれないそんなことがあったらちょっと笑ってやってくださいはいご紹介を取りました私たち宇郷 町,、ま、町より参りましたストラーダと申しますストラーダはイタリア語で道という意味があります私たちこれで全員参加です何も悲しいことではありませんコロナで人数減ったとかじゃないですよはいもともとこの人数で活動しております そして去年の冬、私事でありますが結婚しちゃいました。ありがとうございます。すみません、私事でご容赦です。あ、あどうもおめでとうございます。その節は、はいそこら辺にして、はい今日踊らせていただくのは相談 し, なびしのびしびと神々だなやばいな。はい奏でる愛色の愛私たちの。 さと西もない盆踊りのこの藍染めの色を奏でると書いて相談忍びと私たちはこれからいろんなチームさんに忍びのように活動していろんなチームさんに忍び込んでいきますけれどもその忍びと忍びってね盆踊りの忍び人弁に「思う」と書いて「人を忍ぶ人を思う」という字を書きますその忍び2つをかけてこの曲を新アレンジバージョンでお送りしたいと思いますそれでは楽しんでいってくださいよろしくお願いします <笑>民法新相談忍びと。 I'm、yes. sorry. 温かい拍手に感謝を込めて、礼、ありがとうございました。